그정 <소리> 도입니 なんかこっちのほがなんかにぎわったりありがたいはずです。<笑><笑>あ 狭いからさ。 ロシアと イ<笑>いょっ。<笑> 最近スマホも結構ホるい感じだよね。<音声><音声>